今回はプランクや腹筋をちゃんとお腹に効かす方法として3つの動作を行っていきますこの3つの動作を順番に踏んでいくことでお腹にしっかり効かす意識というのが身につきます なんとなくプランクやったり身を見よう見まねで腹筋を行ってもちゃんと効いてるか分からないですよね今回の動作を行っていくとちゃんとできているかどうかというのが分かって少ない時間で腹筋に効かせる体というのが作れていきますどうせ行うならちゃんとしたフォームでちゃんとお腹に効かせたいですよねそういった方にはおすすめですはい皆さんこんにちはタートルです 今回ですね、プランクと腹筋を3つの動作で順番に行ってきます。簡単なメニューから順番に行うことで、お腹を使う意識というのが分かってきます。腹筋を使うポイントとしては、お尻を締める、骨盤を立てる、お腹にできるだけ力を入れる。この3つの意識を同時に行えてないと、お腹の力っていうのは意外と入ってないんです。 基本的には自分の体重を使って腹筋運動を行いますから、できるだけそこに力を入れて行わないといけないんですが、3つ同時に意識ってなかなか難しいですよね。今回めちゃくちゃ簡単に意識できるやり方を紹介しますので、たったの30秒、10秒ずつ動きをプラスアルファして行っていきます。腹筋とプランク、1回ずつじゃ悲しいよって方のためにですね、2セット行いますので、腹筋を使う意識を身につけたいよっていう方は、一緒にやってみてください。それでは紹介します。 まずはプランクから行いますうつ伏せになった状態でつま先を立てます肩の下よりもちょっとだけ肘を前にしてくださいこの状態でまずは前ももが床から離れないようにお腹を上げますこう肩から股関節までまっすぐにするイメージですこれをまず10秒間行います今肩から股関節までまっすぐになってますこの状態を保って今度は前のももを持ち上げます これを10秒行います。このまま肩から膝までまっすぐな状態を保って膝を浮かせます。各10秒ずつ行います。1個ずつ体をまっすぐにして作ることでお腹に効かす意識が身につきます。まっすぐに保つポイントとしてはお尻を締めることです。お尻締めると基本的に骨盤が立ち上がるのでお腹に力が入りやすくなります。これを10秒ずつ行っていきましょう。それでは行きます。スタート。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 はい、ケ、OK、ーです。次は腹筋です。スマートフォンは持ちながらじゃないとできない方は反対の手で頭を持っておきます。水着にできる方は両手で頭を持ちます。これでまずは腹筋というとこっちの起イメージあると思うんですけどもお腹を使う意識は実は上なんですね。このままこっちよりも気持ち斜め上に体を持ち上げます。肩甲骨だけ浮かせる感じです。 これで今お腹に触ってみてもらったらわかるんですが力が入ってます。これでまず10秒キープ。首辛い方は頭を持って。10秒キープしたら今度はこのままお尻を上げる。お尻を上げると今度下腹も締まります。これで10秒キープ。で、このまま最後の10秒は足を伸ばす。この3つです。足伸ばすときに伸ばしきっちゃうと腰に隙間できる場合はちょっと曲げた方が効きます。この3つを行きましょう。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 お疲れ様でした。今の3つの順序を踏むことで、しっかりお腹に効かす意識というのができてきます。 なんとなくね、腹筋運動とかね、プランクやっても、もちろん、初めからすぐに効かす方法っていうのももちろんあるんですが、なかなか初級者の方から中級者の方っていうのは、お腹を力入れて、腹筋効かす意識っていうのがなかなか難しい。かといって、時間や回数増やすと、首や腰が痛くなる。そういったことがありますんで、まずこういう感じで順序を踏んでもらって、お腹を使う意識というのを身につけてみてください。わかりやすかったよやってみたよって方は、よかったらグッドボタンと感想を教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、よかったらフォローしておいて 今回もご視聴ありがとうございました。